6月の壁面飾りの例です。まず、台紙を用意します。今回は77センチか110センチの台紙を使いました。文鎮などで所々抑えると作業がしやすいです。紙の真ん中あたりに歌詞を書きました。直接書く場合は鉛筆で薄く下書きをしてから書くといいです。 消しゴムはんこを使って周りにアジサイの花を押していきますアジサイの葉は絵の具を使って筆で描きましたそこに斜めに雨の筋をつけて雨粒をスタンプします最後に大小さまざまなカタツムリを貼って出来上がりです一つ一つ見ていきましょう。紫陽花は 消しゴムはんこに絵の具をつけて押しています真ん中の丸は綿棒で押しました紫陽花の葉は黄緑と青の絵の具を混ぜて水で薄めふんわりと描きました雨の筋は薄めた絵の具を染み込ませた糸をはじいてつけています雨粒は スポンジを雨粒の形に切り絵の具を染み込ませてスタンプしています。カタツムリは2色の折り紙を折ったり切ったりして貼り合わせたものに白い丸シールを貼りいろいろな目玉を描いて最後にクレヨンで渦巻き模様を描きました。ザラザラのダンチョンマットの上で描くと渦巻きが点々のようになりました。 時間や手間があまりかけられない時も工夫して季節の壁面を飾ってみてください。